どうもコシーですハイファイブということで今年の年始に皆様に発表しました世界一周の旅に関して皆様にお知らせしたいことがございます今回この世界一周のサポートメンバーを追加することに決定いたしましたイエーイ やっぱりね世界一周をするっていうのはね半端じゃなかったということで皆さんに最高の動画をお届けするためにメンバーを増やすことになったんですがその詳しい理由は後で説明します早速新メンバーを紹介していきたいと思いますということで新隊どうも直樹で す, どうも直樹です よろしくお願いします。続いて特攻隊隊長伊倉です。どうも伊倉です。よろしくお願いします。伊<笑>倉と直輝と私の3人で世界一周の旅へ出かけようと思います。 そこで今回はですね世界一周の見どころをですね1人ずつ皆様にプレゼンしたいと思います世界一周の見どころに関して直木からよろしくお願いしますはいまず1つ目ユーラシア大陸横断の映像は貴重ということですまあ私個人的にえー、旅するのが好きで YouTube で。 旅動画とかを結構見るんですけどユーラシア大陸横断をしている動画っていうのはかなり貴重なので今回その映像を残したいと思いますなるほど素晴らしいそれでは続いて米の思う見どころはどこですか あの、決めたいなということでお、ルール、はい、思ってまして<笑>旅を通してのルールねでそうです、旅を通してのルール基本的にこう、陸路で横断しようとお ー, おー、なるほど飛行機は陸使わないっていうことですね海はどうするんですか、ね？海はあの、船乗りますあ、海は船に乗るけど船乗って他は陸路で陸路で後進は基本的にあの、どこも知らないですからねはい。<笑>俺は基本的にどこも知りませんはい<笑><笑>じゃあ次、講師。 ありがとうございます。はい、オッケー。じゃあ私の見どころはこちらです。若干危険レベル2です。国によって入らない方がいい地域とかあるんですよね？で、この危険レベル2っていうのは不要。不急の用事がない限りは？ 入国を避けた方がいいですよみたいな感じのレベルのところにも立ち寄ろうと思っているので皆さんめちゃくちゃ貴重な映像が見れると思いますしホこうわからないことがたくさんありすぎなので何かトラブルは起こると思うんですけど多分私たち3人ならうまくやっていけるんじゃないかなと思います。それでは皆さん 出発まで残り2か月を切りましたチャンネル登録お忘れなくよろしくお願いしますね高評価もよろしくお願いしますじゃあ最後にみんな で, んなで、はい、あの言葉で締めていきましょうかかああの言葉あの言葉<笑>なんすかあの言葉葉す<笑><笑>せーの「ハッシュタグコシーグルプユーチューバーになって第1回目の企画スタートです」